柴さんを拍手でお迎えしましょう。はい、ありがとうございます。えー、っと、Python で遊ぼうコンピューター将棋2020というタイトルで、えー、発表させていただきます。え、T シャツが郵送されてきてましたので、今日はこの T シャツを着て発表します。えー、っと。 まあ、あの私がここでしゃべる理由がよく分かっていない人もいると思いますので簡単に今、えー、までの戦歴を紹介します、えー、2017年、えー、第5回の、えー、将棋電王トーナメントというのに、えー、初参加しまして、えー、その時に準優勝しました、えー、それからその翌年2018年に第28回の世界コンピュータ将棋選手権、えー、これも初参加なんですがいきなり優勝しまして えー、その時に、えー、とあに、パイコンミニ広島というのがありまして、その時に、えー、招待講演いただいて、えーまあ、この時はもうザックバランと、あのー、柔らかい話をしました。で、この時の評判が良かったということなので、えー、今回、招待いただいたんだと思っています。 えー、本来はですねあの広島で呼ばれた時はあは交流があったもので、えー、気楽に話したのですが、えー、今回も同じノリで喋っていいのかなと思いながらも多分同じノリで喋ると思いますで2019年、2020年とも大会があったんですがこちらは両方とも準優勝というふうになっています。 えっと、簡単な自己紹介から入ります、えー。岡山県立大学情報工学部に所属していますで。授業担当は CAD や CNC などのものづくり支援系であったり、えー、創造系科目、えー、自律移動型ロボットの製作なんかのサポートをしています。で研究としましては、えー、以前、えー、航空機の排ガスであったり、内燃機関の制御などを中心に実験系の、えー、ものをやってましたレーザーザ計測なんかが得意でした。 で最近は数値シミュレーション化学反応のものが多いんですがそういったものをにやってましたでそういう時の過程で PC クラスターなんかもあの自分で作ったりして計算をしてたいのが今回に来たんじゃないかなと思っていますというのが硬い紹介なんですが柔らかく言いますとですね えー、と大阪で生まれて、えー、8ビットからパソコンを経験しまして、えー、学生時代にです、ね、人力飛行機のチームなんかを作ってワイワイと騒ぎましたゼロからものづくりする経験をさせていただきましたで学生時代にですけどこれもスパコンのチューニングコンテストなどに、えー、一般参加で部外者のエントリーしてて、えー、っと大勢の中から下から3番目ぐらいのひどい成績を出したような経験も今回役に立ったかなと思います それからですね、えー、とまあ大学院の時代に IT バブルがありまして、えー、IT 系のアルバイト、えー、これを経験したのが、えー、まあソフトウェア開発で非常に生きてるんじゃないかと思います。えー、ともっと柔らかく言いますとです、ね、えー、いろんなことをやってて器用貧乏な研究者です。えー、野球でいうと、内外野守れて、ピッチャー、キャッチャーまである、えー、ユーティリティプレーヤーレベルです。 言うとすごいのかなと思うんですけど、えー、学者でいうとペ a ペ p の方で、えーまあ、ドラマのガリレオでいうと湯川、えー、さんではなくて、えー、脇役の方のポジションかなというのは辞任してますそれから、まあ、あのいろんなプロセスをすっ飛ばす傾向がありますので今回の話も相当途中飛ぶと思っていただければと思います それでは、機械学習、どういった経緯で始めたかという話から入ります。2017年3月、暇で入門と書いてありますが、研究職の3月が暇だということは、書くべき報告書がないという寂しい状態です。予算もほとんどなかったものですから、波の GPU1 枚だけ買い置きがあったんですが、 えーまあ、これを使ってちょっと遊ぼうと考えました。えー、当時いろいろと書籍が本屋さんに 出, 出始めた頃ですので、まあ、そういうのを3冊買ってみてでネット上のブログとかもたくさん出てましたのでこういうのをざっとやってみましょうと。まあ教養の一環かなというのが一つと、まあわよくば仕事に使えるかなっていうぐらいの動機で、えー、始めました。 で以前 Python2 少しは触っていたんですが Python3 は実はこの段階で初めてでしたとにかく、まあ、あのドキュメントの類が全部 Python3 になってますので、えー、仕方なく使おうとでバタリり的に、えー、と必要な機能をその場で学ぶというようなプロセスで、えー、勉強しました、まあ、あの他の言語で機械学習のライブラリアルゴリズムを全部コーディングするよりは もうドキュメント通り Python のライブラリーを呼び出すだけっていうのがずっと楽ですね。で、まあ、これもよくあるあるあるなんですが、Python の2から3に移行するときに、まあ、工夫するところって、まあ、最初の3つがほとんどです。えっ、ー、と、複雑なところは、まあ、あの、特に私は地雷を踏んでないので、えー、楽にクリアしました。それから、 え y パイソン2では全然触ってなかったんですけど、Python3、機械学習は始めるときに役に立ったのが Jupyter ですね。え y パイソンユーザーにとっては必須のツールだと私は思ってます。えー、と、使ったことがない人は一度は体験するべきだと思ってます。<笑>で、えー、と、ディープラーニング、初めて触ったときに何を感じたかというのは、まあ、よくわからないんだけど、そこそこ動くなというのが えー、まあ良くも悪くも不安の理由であり面白いなと思った理由でもありますブラックボックスだなというのが最初の印象ですそれから、えー、チュートリアルはあのドキュメント通り実行するとですね素晴らしいチャンピオンデータが簡単に得られます、えー、精度が 99.9% とかいう数字が簡単に得られますただ理屈が全然分かってなくても合います ですから、あの末置き型のライフルで引き金だけ引いたら的に当たるようなそういうようなイメージで捉えました。えー、となってくるとですね、自分は自分の的を打ち抜きたいわけですので、えー、次としては、まあ、自分のやりたいことにできるかというのを挑戦しなきゃいけません。そうするとですね、結構問題となってくるのが、えー、大量の教師データがあるテーマを探さなきゃいけない。 でものすごい計算量があるので、えー、計算能力もいるというようなことも、えー、念頭に入ってきます。まあ、そうなってくると、まあ、GPU は当然必須になります、えー。たまたま手持ちにあったのが3万円台の CPU と3万円台の GPU なんですけど、この2つの速度差が数十倍あります。ですから、えー、これからやろうという方は必ず GPU を1つ用意した方がいいと思います。 でえー、次ですね、えー、自分の狙った的を打ち抜けるかという問題で、練習問題を自分で用意するということになります。えー、大量の教師データが必要で、でえー、模範解答がないものがいいなというのが一番、えー、考えたところです。でまあ、あの多くの IT 企業がやっている画像をやるか。 それから、えー、時系列データとして株価予測なんかをやってみるかみたいなのが、えー、考えられるんですけどちょっと前例が多すぎて面白みが足りないなというのを感じました、えー、そこで突然なんですけど将棋です、えー、当時すでにコンピューターで対局がされているっていうことは、えー、知ってましたしイオが実は、えー、白黒の直行座標形の盤面ということで 画像認識的な扱いで囲碁が結構成功しているというのも知ってました。将棋はですね、データはたくさんある。で、足りなかったら追加も可能だというのが分かってましたし、ディープラーニングやってる人はいるのかなと探してみたんですけど、当時でネット上に3人ぐらい、ブログが3つぐらいあったぐらいでした。で、まあ、じゃあ練習問題1、これをやってみようというのが取り組んだところです。 えー、っと始めてからまだ10日ぐらいの段階でここでした。で、えー、将棋のデータ構造。まあ、あの<笑>説明するまでもないかもしれませんが、えー、駒の種類が8種類ですね。王、えー、飛車、角、金銀、桂香、風ですね。そのうち6種類は成り駒へ変化しますので、盤上では14種類。で、先手後手の向きがあるので、28種類というのが本当でしょうか。で、盤面は 9×9 ですね。 で 持, ち駒持ち駒の台がありますがそこに乗る可能性のある駒は、えーまあ、王様は乗らないので7種類になります。で手番が先手が後手かこれが、えー、将棋のデータ構造の全てになります。でコンピューターで扱う時には対戦 の, の、えー、指してなんかも表現しなきゃいけないんですが、えー、調べてみると3つぐらいのプロトコルがありました。えー、それぞれぞ、えー 指してを示しているんですが、まあ、移動元移動先を示しているプロトコクもあれば、えー、人間が読みやすいように漢字で書かれているのも あ, りあれば、えー、持ち駒の種類、えー、なども表現されているのもありました、えー、次厄介なんですが盤面表現ですね、えー、コンピューター将棋やる人はこれができなきゃいけないんですが、えー、将棋フォーサイセワーズノーテーションと言われるものがあります これはチェス由来でフォーサイス・エドワーズ・ノーテーションというのがあるんですが、えー、これは新聞記者のフォーサイスさんとコンピューターをはじめてエドワーズさんですかね、あたりから受け継がれたやつで、えー、普通、将棋の場合は右上から縦に棋譜を呼びます。えー、盤面上1の1、1の2、1の3と。えー 日本ですけど、えー、これヨーロッパのチェス由来ですので、左上から横に読んでいきます。えー、L6NL と書いてありますが、えー、左上に L ランスですね、強者がありますね。それから6マス空いて、ケ、えー、K、マ、ナイトがあって、L ランスがあります。スラッシュで開業です。5マス空いて、と、え、金、ー、がありますが、これプラスのラージ P とあります。えー、小文字が 相手側のコマで、先手側が大、あの P ですね、と大文字の P です。ポーンですね。で、一マス空いて GK となります。GK はもちろん、ゴールドとキングです。といったような表記をコンピューターで扱わなきゃいけないんですが、まあ、プログラム好きな人はこういうの得意だと思うんですが、私、めんどくさかったので、非常に便利なライブラリを見つけて終わりました。これも Python です。 えー、GitHub に公開されてますし、社長の方、えー、当時ディープラーニングを試みられた3人のうちの1人です。えー、っと非常に、えー、よくできてますので、私、これ、まるまる使わせていただきました。えー、また、えー、世界選手権の登録ライブラリーに、えー、登録してくださいと私からお願いいたしました。えー、どういうことができるかといいますと、ですねプロトコルの変換みたいなのが、えー、ファイルを見込んで、えー 実質1行というか2行というかあたりですね。で、プロドコルの変換ができたり、えー、Jupyter と連携すると、えー、特定の対戦寄付に対してスライドバーをつけて、えー、何手目の局面というのを、えー、盤面上に表現するというようなことが、えー、10行足らずでできます。こういうことができるとどうなるかというと、対戦寄付の整理っていうのが、えー、非常に簡単になりますし、 途中の局面をなんか特定のデータを可視化したいとか、ちょっとした実験をしたいとか、そういったものを簡単にできるようになります。独立したスプリッートを作らずに、特定の局面の特定の値だけを抽出するみたいなのを簡単にできるようになります。ところでディープラーニングというのはうまくいったのかといいますと、 えー、この時点では微妙な段階でした。えー、正直言いますと、あの駒をルール違反なしに動かしたり、えー、ぶつかっと駒を取ったりと、一見普通の将棋として動きます、えー。当時はあまり感動はなかったんですが、普通に考えてみるとですね、ルール違反なしに駒を動かすっていうのは、 非常に高度なことなんだなというのは後で分かりました。何、えー、と言いましょうかね、えー、将棋の入門者レベルまでは、えー、簡単に届きました。で、えー、面白かったのはですね、駒はならない、えー、大駒はならないという不思議なことが起こります。 将棋をやった初心者なんかだと飛車角の大駒が鳴るっていうのはもう一番モチベーションが高い、えー、テンションの上がる行為のはずなのに、えー、コンピューターにとってはですね出現頻度の低い学習の機会が非常に少ない行為になってそこに大きなインセンティブがないということで、えー、学びがないわけです飛車ならずという手が多く出てくることになります それから直行座標のメッシュを作ったせいだと思うんですけど角の筋斜めの筋を見逃すことが非常に多いです同じように深層学習のプロジェクトが進んでるんですけどアオバゼロという大規模プロジェクト進んでるんですけどこれでも同じような傾向が時々出てて角の筋を見落として頓視するみたいなパターンがよく出ています ですからまあ似たような傾向が出るんだなというふうに思います。で、当時の結論としては弱いというのがえ結論でした。ただ、あ適当に作ったあれにく動くんだなっていうので、非常に面白いなと思いました。で、えー、ネット体制のサーバーにつないだんですけど、まあ、負けること負けること。あのー<笑> まあ、試作品ででですすので、まあ、強いいわけはないんですけなんど何が面白いかっていうと全然時間を使わないわけですよね。局面の真相学習だけで、えー、手を指しているとあの探索というものがないので何手か先のことを考えずに動かす当たり前なんですけどこういうのをねあのせっかちな将棋っていうんですかねあの人間同士の対戦でもあると思うんですけどあの考えずに 秒ですす人っていますよねもう小学校の時に、えー、近所の公園のおっちゃんとかでよく見たんですけど、えー、考えずにすぐすぐ手を指すっていう人たちいますよねただこれ素人の将棋ですね速い方が考えてないから弱いとは限らないんですよね、えー、プロ棋士が素人相手に3面指しとかする時に、えー、1分も考えてくれないですよね つまり、えー、パッパパッパと早くを指す、そういう方が強かったら面白いなというのが、えー、私の当時の、なんていうんですかね、えーモチベ、モチベーションというか、興味でした。このあたりからちょっと、あのー、取り組みがちょっとおかしくなってきまして、えー、方向性がおかしくなりました。 ノータイムでさして、それでも強いものを作ってみたいというのが動機になりました。完全に受け狙いですで。どうしたら強いものができるかという次のアプローチを調べ出しました。でオープンソースとかで出ているソフトがいくつかあるというのを調べることになりました。ブログが充実していて、いろんなところで使われている屋根裏であったり、 当時ですね、えー、世界チャンピオンになったエルモであったりで、えー、オープンソースの中でもそのドキュメントが非常に充実している技巧とかいうのも、えー、ソースから読んでいって調べました、えー、ソース内に文献の引用が多数ありますので文献もたくさん手に入れましたでからですねこれ情報系の人たちが喜ぶのかもしれませんけど、えー、ゲーム理論の 勉強もざーっと始めました、えー、ここで詳しく説明しませんが、えー、完全情報ゲームとは何ぞやとかですね、えー、ゲーム機の探索とは何か、局面の定義とは何か、評価とはどうすればいいのかとか、えー、ミニマックス法とは何ですか、どういったものをすれば、えー、強くなるのかみたいなのを、さらに、えー、探索法でもそれを改良したアルファベータ法、えー など高速化する技法であったり、モンテカルロ機探索だとか、そういったものも、えー、一通り勉強しました。それから反復進化ですね。深さを読み進めていく、時間があれば深くしていくというような手法。コンピュータ将棋だと20手、30手先読むんですから、こういったものを、えー、使われていると。で、えー、これも将棋で独特なんですけど、えー、合法種。 まあ、簡単に言いますと反則ではないってですね。盤面上動かせる駒がどれぐらいある、それがどこへ動かすという、すべてのパターンを追っかけると、数学的に593手が最大だそうです。持ち駒が増えるとですね、それは空きますのどこへでも打てるという駒ですので、劇的にパターンとしては増えます。簡単に言うと、期短作でいう枝が増えるということになります。 えー、プログラム好きな人はこれを上手に表現できるプログラムを作ってみると非常に勉強になります。私はライブラリを使いましたので、えー、手抜きさせてもらいました。で枝刈りですね、えー、探索も全部真面目に読んでいくと時間が足りないので、えー、効率よく読むアルゴリズム上、えー、無駄な探索を受けるのを後ろ向けの枝刈りというんですけど 多少危険でも前向きに枝を刈る、えー、もう可能性がないだろうというのを早めに刈っていくみたいな枝刈りの技術も結構争点になる技術の一つです。で、いろいろ勉強した結果、えー、と、まあ、強い弱いの争点はこれぐらいだろうというのが上がってきました。まず、えー、局面の評価関数ですね。えー、以前は あのコマの損得とか、な、え、ん、ー、と, とか学校にはプラス何点とか、えー、割と手入力で設定を行っていたようなところはあるんですが、えー、最近はもう機械学習で局面の、えー、評価関数を作ります。それから枝刈りのアルゴリズムですね、それは、えー、先ほど説明したような話です。で、高速化ですね、えー、インラインアセンブラーを使ったりとか、えー、CPU の拡張命令を使ったりとか。 そういった技術も結構想定になっています。それから、今のコンピューターでマルチコア、それから素結合のクラスター化みたいな技術を当然使ってきますので、この高速化と枝刈りの技術と非常に密接なつながりもあるんですけど、マルチスレッドとかいうか、並列計算というか、そういった技術も入ってまいります。で ここまで割とデジタルなんですけど時間管理っていうの問題がありまして、えー、多くの人がここ雑に行ってるなという印象がありましたはいでえっ、ー、と他のチームというかいろんな人が何をやってるかなっていうのをいろいろ調べてみると自己対戦で何百戦戦って、えー、勝率何割です というのでパラメータを細かく調整していますで、大変計算量がかかって時間もかかるような問題を取り組んでますヒードアックループが大きいなというふうに思いましたで、えー、誰々さんが考えた何とか理論によるとこうやると強くなるはずだというのを信じて、えー、1ヶ月2ヶ月のスパンとかで、えー、大きなループを回す人が多かったんですが 私何分、えー、貧乏症で、えー、実験的な人間ですので、一回戦うとなぜ負けたのか、なぜ勝ったのかっていうのを一個一個チェックしてまして、えー、負けたこの手を刺さないためにはどうしたらいいのかという一個一個小さな問題を、えー、気にして対応しました。なるべくフィードラップループを小さく。で、すぐできる小さな実験をいろいろとやりました。えっ、ー、と。 負けたたびに行ううといススタンスですそれからこれも時間に関する話なんですが、不思議なことなんですけど、当時コンピュータ将棋では序盤から終盤までだいたい同じ時間に均等割にして対戦するのが良いというのが通説でありました。ある深く読んだ手を有効にするためには前後も同じ程度深く読んだ手が えー、刺さなないいいとと手ののがががりでできうう理屈だそうですただ、えーと、人間ですね、プロのタイトル戦なんかだと、あの半数の手はノータイム、えー、1分未満の手が多いというのが、えー、知ってましたし、そもそも初手とか2手目とか、時間使う必要があるのかなとかいう話を、えー、感じてまして、この辺はどっちかにすり合わせるのかなとか。 いや、コンピューターでもしょあの、ノータイムとかあってもいいんじゃないかなというのが、えー、当時思いました、えー。少し調べてみたんですけど、えー、コンピューターにとっても当然の手っていっぱいありまして、えー、そもそも将棋で超伝の手っていうのは4割近くあります。歩、えー、が付き合うと取るとかですね、角、えー、が鳴りましたと、角で角取った後の、えー<笑> 馬ですねそれを銀で取り返すみたいなのはもう考えなくてもさせる手で は, はずですよね。飛車先の歩をついてきたらあの交換する。こう一連の操作ですので4手ぐらい 先,、えー、先手後手両方がですねノータイムでさせるような手があるわけですよ。ですから、えー、コンピューターもそれでいいんじゃないかなと思いました。じゃあそういう時は浅く読んで即刺すと。 いうのをやればいいんじゃないかなということでやってみたんですけど、えー、場合によります、えー。ちょっと間違えると大失敗します。で、えー、こういうことができるプロ棋士もいます、えー。短時間の早差し戦だけ強いみたいな棋士もおりますで。結局どうなのかというと、浅くていいかどうか、すぐさしていたかどうかの判断が難しいです。これ実は人間も言えまして、えー、この局面難しい局面です。じっくり考えてくださいと。 言ってくれれば正解勝させるんですけど、えー、対戦中にそれを自分で気づくのは非常に難しいです。であればどうしようかなということで、えー、今回実装したアイデアでは、えー、相手の文字時間の時に、えー、自分の考慮時間ではないですよ相手の指し手を考えてる間に相手の指し手を複数、えー、仮読みします。だから相手はこの手を指すだろうなっていう手を言って読むのは普通なんですけど複数手をと呼します。 であとその当たる確率を一生懸命当て、えー、上げていこうという試みを行いました。えー、と多くの人は自己対戦しかやってない。で自己対戦の時にはこの相手の指して予測みたいなのがあまり意識されてないのでちょっと面白いアイデアかなと思いました。で狙い目としては、えー、交互に指すリズムではなくて常に相手の手を待っていく。 えー、カウンター狙いのイメージでプログラムを作りました。えー、当初受け狙いでやろうと思ってたんですけど、多少やや攻撃的な作戦になってきたかなと思います、えー。ある人が言いました、完璧を目指すよりまず終わらせろと。えーえー、っと、高尚なアルゴリズムを考えるによりも、とりあえず動くものを作ろうということで、えー、妥協した実装の話をします。えー、普通の場合、 えー、ある時間に対して、えー、自分が相手側で交互に時間を使います。で、ポンダーというのは仮読みすることによって、えー、相手の考慮時間中も自分も考慮時間を使うことができる。で、その読みが当たっていれば自分の考慮時間が長く使えるというようなイメージのものです。で、実際これぐらい長く使えるのかっていうとそうではなくて実際は相手の 時間読んだ分だけ自分は相当早く指す形になります。これ、究極の形はノータイムになるわけですね。で、一、えー、つだけ読むんじゃなくて複数読むとなると、計算機リソースの関係上、相手の時間の間読むのはその何分の1かになります。これが今回のシステムなんです。で、えー、何が難しいかと言いますと、 相手の指し手を予測するというのは、これ自己対戦をすると当てて当然というか、両方 100% に近い数字で当たるわけですよ。で、当てにくい相手で練習をしなければ何にも意味がないので、えー、ネット上で流通しているオープンソースのプログラム同士で練習しても何にも意味がないということで、とても何ですか仮組みした 一応動くだろうというプログラムでいきなりネット対戦に行きます。野良試合ですねで。フラッドゲートというネット対戦の解消があるんですが、えー、開発開始から3ヶ月程度でいきなり、えー、飛び込んでいきました。当然、負け倒します。ただ、こっち側はほとんどノータイムで刺しますし、えー、相手は、えー、強いところが多いです。ですから、勝ち負けは度外視です。 でこっちはほとんどノータイムで指しますのでネット対局をやってるとインターバル30分に1回対戦があるんですがだいたい相手が15分使ってこっち側が1分も使わないというようなことになりますので時間が余ります次の対戦までに10分ありますみたいなことになりますじゃあこの間に自動でですね自己反省手動でやってたやつをある程度自動でできるようにならないかというようなスクリプトも書きました えー、負ければ負けるほど自分の配着を、えー、学習して、えー、少しマシな手を指すというようなシステムを組みました、えー、これもスクリプトの集まりなんでよく止まったりしてましたけど、えーまあ、でもそれでも1ヶ月2ヶ月回してるうちになんとなく、えー、序盤の組み立てはじじあの自動でいくようになってきたとでそれからそういうのがだんだん拡大すればするほど、えー、序盤はノータイムで指す 手数がどんどん増えていきます。もう一秒も使わず終局するような、えー、対局も増えていきます。特に、ハ、え、マ、ー、るっていうんですかね、えー。同じパターンで勝つっていうのが、えー、生まれてきますで。そういうのができたときにですね、ちょうど時期的に伝ートーナメントというのがありました。これに参加しました。えー、っと、初参加。 になるんですがこの第5回の電話トーナメントというのは2017年11月、えー、ご存知の方も多いかもしれませんが主催がドアン号車それでニコ生で中継されますでエントリーが45チーム中、えー、ドタキャンがあったのか知りませんけど参加されたのは42チーム予選がスイス式トーナメントで、えー、上位2チームが決勝に進むというシステムでしたで、えー、と第4回ぐらいまではあのー 感染席みたいなのがあったはずなんですけど、あの感染席が、えー、第5回にはなかったんですよねで。私、たまたま出張のスケジュールがあったので、えー、これもしなかったらですね、えー、普通にニコ生で見てただけだと思うんですけど、えー、職場にちょっとお願いしまして、えー、片道、獅、え、子、ー、で行くから、えー、東京で、えー、全泊2泊して、東京で遊んでくるから。 会員の出張費だけくださいというふうなことを申請して、えー、仕事道具持ってニコファーレに行きました、えー。一人だけネクタイ締めてスーツ着てたんで、変なおじさんだったと思います。で、ほとんどの動機は感染であったり、他の、えー、AI やってる人とか、大学院でやってる人、えー、企業の AI 研究者みたいな人と、えー、立ち話をしたかったとっいうのが最初の動機でした。で、予選初日ですね。 えー、システムがよくわからないまま参加したんですけど最初の対戦相手がお隣さんなんですけど、えー、いきなりお隣さんがトラブルでソフトが止まってしまってすごい気まずい雰囲気になりました、えー、やってわかるんですけどあの勝てば嬉しいんじゃなくて対戦が最終局までさ、えー、刺された方がずっと楽しいです、えー、止まって切れて負けるっていうのはあの勝った方も何も嬉しくないです で、えっ、ー、と、ニコラマで中継されてる関係上、途中で、えー、中継ブースに呼ばれてインタビューみたいなのを受けるわけですよね。で、戻ってきたらなぜかネットワーク切れてるという、これまた、あの、対戦相手に申し訳ないことをこっちもやっちゃったみたいなのがありました。で、道の方のしてるうちに、えー、予選が終わったんですけど、え9、ー、チームが5勝3敗という団子状態です。で、えー、10位でしたね。 負けた相手が1位、2位、6位という、あのソルクオフポイントというのがたまるらしくて、えー、強い人に負けたのもあまりペナルティにならないらしくて、えーまあ、ほとんど5勝3敗の人が予選で落ちてるんですけど、うちを含めて2、3チームだけが、えー、決勝に残りました。まあ、ラッキーだなあというぐらいのノリで、ねえー、予選落ちぐらいのつもりでたんですけど、えー、なぜか。 これましたというかまあ基本的に予選落ちの人たちの反省会って一緒に飲んでただけなのであの次の日の準備っていうのは特に何もしてませんでした。で行くと全然雰囲気が違うんですよね決勝と予選ではあの雰囲気が違ってあのスーツの人がいっぱい着てたりあの<笑> な, なんか見たことある人がいるなみたいな雰囲気になってます。 立ち話で何か数千万使ったとかいう話が出てきて、え、何の話、何の話っていう、この恐ろしい雰囲気になってました。で予選落ちした人も二日酔いで応援に来てくれて、まあ、そっちの話し込む方が気楽だなと思ってたぐらいです、えー。ガチの勝負なんですよね、審判の判定に異論を言い出して怒り出す人が出たり、えー、負けて泣き出す人がいたり。 ね、トイレの壁蹴ってるような人もいましたんで、えー、かなり殺伐した雰囲気でした。で、えー、なんか知らんうちにですね、勝ち上がって、ステージの声、乗せられるわけですよ。もう恥ずかしいも何も、ね、突然スーツの人がやってきて、あの、飯交換させられたりとかですね。 えー、っと試合終わったのにプロモーションビデオ撮るから懇親会行くのを待ってくれとか言われたりとかですね、えー、僕、懇親会に出たくてここにいるんですけどみたいな感じでですねいろいろあの大変でした。で、えーあす、すみません、ちょっと飛びは 早, 早かったですね。で、まあ、準優勝させてたんですけどその場で、えー、世界選手権にも出てみないかとお誘いを受けました。 これが毎年行われているコンピュータ将棋選手権の第28回のやつなんですけど、これ毎年5月の3連休で行われます。ということで参加しましたっていうのが世界選手権です。これ2018年の参加の話です。過去最多の56チーム、エントリー。これもキャンセルが多かったんですかね。エントリー時は62チーム、これも最多だそうです。でハードウェアは何を用意してもいい。 こんな選手権なかなかないと思うんですけどねあの。近年は EC2 のハイパフォーマンスインスタンスを使うのが、えー、流行りです。えーえっと、で、ま あ, あの、電話トーナメントの完成性がありますので、1人で行くといろいろとしんどいとあの。荷物置いたままトイレに行きにくいとかですね。 あの対戦中に席外したときにネットワーク切れたけど何が原因かわからんみたいなことが起こりますのでとにかく荷物版でもいいからチームエントリーしたいというので、えー、バタバタしながらチームエントリーをしましたらで割と勝ちに行きました、えー、準優勝したやつが次の大会出てケチョンケチョンに負けるとちょっと格好悪いっていうのが一つそれから A 年下おっさんが5月の連休3つ潰してですよ 朝ホテルに泊まってイベントに参加したのに最終日まで残ってないというのはとてもとんでもないということなのでとりあえず最終日まで残ろうというのを目標に頑張りましたチーム結成したのでチームメンバー、ね、最終日暇にしたら悪いなというのもありましてで賞賛の一つです先ほどマルチポンダーのシステムを言いましたけどマルチポンダーをクラスター化するとどうなるかっていうと えー、読み手の1つに、えー、クラスターの1濃度を当てるという、えー、ようなシステム拡大を行いました。えー、つまり、えー、普通のチームが1台のインスタンスを使うのに対して、私たちは例えば5手を読むと、相手の手を第5候補まで上げるとすると、インスタンスを5つ立ち上げました。そうすることで、えー、圧倒的な、えー、先読みが可能だというようなシステムにしてあります。 それからですね、えー、もうちょっと相手の先読みの精度を当てようと、えー、統計的にどういったモデルが、えーえーとまあ、相手の手を読むのに適しているかというのが、最近の線形傾向とかも調べて、真面目に分析しました。えー、こういったことをいろいろやったおかげで、えー、選手権の結果ではこんなになりました。えー、一次予選です えー、うちのチームの消費時間がですね、えー、2箇所2秒がありますけど、ノータイムですね。それで、えー、っと1つ負けてるのは笑いどころですけど、あの残り7つ勝ってます。えー、これ、第4戦のパルっていうのが、えー、決勝でもう1回当たって、その時は勝ったんですけど、まあ、準優勝したチームです、えー。決勝ではこんな感じですね。 ま、あの基本的には相手より消費時間短いというのを目標にしてたんですけど結構接戦になってくるとそれなりに使うんだなという感じにはなっています、えー、優勝した時の写真いっぱい貼ってみました、えー、とこういった大会出てですね、えー、と先ほど言いましたけどものすごい予算かけてくるチームだったり企業チームだったりあるわけですよね 私、大学で、えー、コンピューターやってますけど、このイベントに関しては、あの研究テーマとはずいぶん違いますので、ほ, ほぼ私費でやってます。で、何やかんやあったんですけど、電話トーナメントの準優勝賞金が大きいので、黒字かなという感じです。えっ、ー、と、この時点で2018年ですけど、今でもプ チ, プチ黒字です。<笑> それから2019年ですね、さらに改良して、ニューラルネットワークのシステムを組んだり、クラスター部を合言語で全部書き換えて、ちょっと Python のカンファレンスには申し訳ないですけど、合言語で全 IO をノンブロッキング化しまして、非同期のクラスターを作っています。それから今年の選手権、選手権ではないですね、これオンライン大会という名前になりまして、開催されたんですが、クラスター部をさらに進化させています。 それからいろんな研究会ワークショップなどで発表したり、えー、さまざまな招待講演に呼ばれるようになっています。それからニコ生ですね。ニコ生の方の将棋中継で、えー、局面評価値を提供したりもしています。これ昨年の王位戦ですね。えっ、ー、と、今年はあの、王位が失肝してしまったんですけど、昨年王位を、王位をタイトルを取るときの タイトル戦2日制のタイトル戦なんですが初日で1000点以上の差をつけて2、えー、日目の対局意味ないじゃんとネット上でわいわい騒いだやつですけどそれ私が悪いんじゃないやという感じですよねはいえー、と以上で大体ですね参加した大会で1位か2位で2位になった時の1位は全部違うチームなのでまあ今のところまだ最強となのっていいかなというのが私のえっ、ー、と まあいいですかね。許してください。で、えー、ちょっと早いんですか。まとめに入らせていただきます。えー、私、やったこと、とりあえずいろいろやってみようっていうのが一番の、あの、よかったことかなと思ってます。特に、その、やったことを恥ずかしげもなく出してみる。参加してみたっていうのが一番大きなとこでしょうか。ただ、えっ、ー、と、闇雲にやみくもにあってはいけなくて、 小さな実験で、それから実験結果から何か類推するみたいなことはしっかりやりましょうっていうのが重要なポイントですで、そういったことをやる上で Python や Jupyter ですねこういうのは非常にいいツールになりました実験スケールを小さくして早く結論小さな前提がついたような結論でもいいんですけど小さな実験をいっぱいできるっていうのが大きいですで、あとは貧乏症と妥協ですよね リソースをケチりながら、あの勝手な仮説を置いて、えー、やったのが意外とうまくいったというようなイメージです。ちょっと早いんですけど、最後にですね、一つだけ宣伝をさせてください。えー、今コロナウイルスのおかげで今年の選手権が開催できませんでした。 えー、本来なら、えー、60人から集まって対戦を行うんですがそれができなかったおかげで今年はオンライン大会という形で、えー、開催されましたでオンラインでやるとですね、えー、私岡山にいるんですけど地方の人間からするといや随分楽だなというような感じですで他のメンバーもそういう意識があったらしくてあこういったオンライン大会なら自分たちでも えー、小規模にやれるんじゃないかなということから、えー、今回、えー、電流戦というタイトルで、えー、オンライン大会をやってみようということになりました。現在予定しているのは、えー、11月21、22の2日間で、えー、オンライン大会をやりましょう、えー。人間でもソフトでも合議でも何でも来やがれという大会にしようということになっています。えー、プロ騎士の方 アマチュア棋士の方参加いただいても構いません。えー、ただ途中で寝落ちするのは負け、えーまあ、になりますので気をつけてください。で、えー、現在サーバーとかあの運用の予行演習を散々やってますので、えー、9月5日20時から、えー、終了時刻未定になってますが、えー、と練習をやってますので、えー、ネット上で。 参加いいただければと思いますどちらかと言いますとトラブルは予行演習で出しておきたいので怪しげなソフトであったり人間でやりたいっていう人であれば本番だけ突然参加するよりは予行演習で散々変なことしてくださいサーバー側に負荷がかかるとか途中で落ちるだとかそういった時の処理などの練習にもなりますので予行演習でなるべくバグを出したいと思っています えー、それからですね、大会の参加者を募集しているのはもちろんのこと、大会のスポンサーも募集しております。えー、企業スポンサ ー,、えー、個人スポンサーでも構いませんが、えー、ぜひ、えー、来てください、えー。それから、うちのチームのスポンサーも欲しいなと思っています。えー、と皆さん、えー、ご存知の方はいるかもしれませんけど、スレッドリッパーの 3990X というやつがですね、えーと、何十万かするやつなんですけど、 これが AWS のインスタンスよりずっと早いので、これ持ってないと AWS 借りても勝ち目がないというような状況になってますので、欲しいなと思っています、えー。欲しい欲しいで終わっていいのかなと思うんですけど、今日準備したスライドは以上でございます。えー、発表終わります。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。では、えーと、残りの時間は質疑にしようと思います。あえっ、ー、と、QA 来てますね。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、Zoom の画面の下のところに、えー、Q&A というアイコンがあると思います。皆さん、そちらから芝さんにお聞きしたいことを、ぜひあの何でも構いませんので、お気軽にご投稿ください。 でえっと、じゃあ私が代読しまして、芝さんに答えていただくという形で QA の方をやっていきたいと思います。で今、1件来ているのがあるので、そちら読みますね。えっと、これはあの通訳、私の読み上げる質問も通訳で翻訳英語に翻訳さ れ, るされます。では読み上げます、えー。お話ありがとうございました。一般的にディープラーニングでは、 結論にに至った経緯についいいてはブラックボッククボスとととなることが多いと思います将棋においては候補者が主なフィードバックになると思いますがそれ以外の探索の表現例えば盤面上での可視化などはされているのでしょうかあると開発の際にもフィードバックになりそうですし観戦時にも楽しそうです以上です 今の質問は Q&A のところの、えー、と見えるようにするにはこの操作ですかね。これで回答済みのところから質問見えるかと思いますので、こちらご回答をお願いします。はい、ありがとうございます。えー、っと、そうですね、可視化の話ですかね。可視化は独自にしているものも結構ありますが、えー、実はあの他の人に 見えるようにしたいなとと思っているところは結構ありますあのただ私その UI とか作るのは苦手なもので、えー、誰か上手な人が手伝ってくれるなと嬉しいなというような感じです実際に、えー、コナ生とかの方には提案してたんですけど却下されたので、えー、個人的には何かうまく作れたなというのはあります、えー、自分用の ツールはもちろん自分では持っています。なるほど。ありがとうございます。では、いくつか質問来ておりますし、もしその、私が質問を代読した方で追加で質問がある方はまた Q&A をお寄せください。では、続いての質問に行きますね。えっと、これで見えるようになるかな。えっと、次は、えっと、 の質問は研究とは関係のないプロジェクトですが数値計算のバックグラウンドがかなり役に立っているような印象を受けました。柴先生はどのように考えていますかとのことです。ご回答お願いします。はいえーっと当然のようにすごく役に立っています。あの数値シミュレーションやる人まああの本格的にやってる人は特にそうだと思うんですけどあのパラメーターをたくさん振って、えー、信頼性のある 回答を出すそれを、えー、決められたリソースで早く欲しいとか言ったことになると、えー、例えば精度をどのくらいで行うかとか、えー、パラメーターをどのくらいの刻みで、えー、投げるかとかいうのが あ, のあると思います私なんかもあの予算限られた、えー、シミュレーションの人間ですのでまあ、この辺ケチですよねあの荒い計算でよかったら荒くやるしあの<笑> 同じ同じ将棋の指し手をするなら。もうなるべく簡単なモデルで答えが出た方が嬉しいなっていうのがあります。この辺本当にその貧乏性とか妥協とかそういった考え方に近いものになります。なるほど、ありがとうございます。私もあの質問者さんと同じようにあの。その数値計算っていうあなんか私も同じような考え感想を抱いたので。 非常に参考になりました。回答ありがとうございます。次の質問に移ろうと思います。えー、まだまだ、えー、時間はありますので、あと10分くらいあると思いますので、ぜひあの聞いてい気になることが、いや、そんなあの 謝,、えー、謝られるようなことではないです。全然、むしろあのここでしか質問できないと思うので、芝さんにその話聞いて質問って結構あの貴重な機会かなと思うので、なるべくあの、はい、いろんな方にそういう時間があるのはむしろいいことじゃないかと、個人的には思っています。でえーと次 ですが、えー、っと、あ、じゃ、こちらにしようかな、えー、っと。質問は、あの大歓迎です。えー、っと、これにしますね。見えるように操作します。えー、っと、質問です。相手の指し手を予想する場合、相手が使っている思考エンジンなども研究されているのでしょうか。という質問です。ああ、そうですね。あの、相手のエンジンが分かっていると。 して予測ってほぼ 100% に近いもので当たるので、えー、どちらかとするとあの予測を裏切ってくるようなものがないかなというのでの強い弱い関係なくいろんなエンジンをあのダウンロードできるものは全部持ってくるみたいなようなことはしていますなるほどなるほどそういう要素もあるんですね。なるほど そうですねあのほとんどの人は一番強いソフトをダウンロードしてあの使うっていう感じの人が多いと思うんですけど私はもうあの、指して予測を当てるっていうのに一生懸命なってましたのでとりあえず種類たくさん用意したいというような感じであの調べましたので幅広くダウンロードして、えー、動かしてみたっていう感じはありますねありがとうございます。 では続いてあ続々と集まってきてあの大変ありがたいです質問が、えーと。じゃあ次はこちらにしようかと思います。えー、あごめんなさいちょっとご操作です少々お待ちください。これで見えるようになりますかね。えっ、ー、と次の質問です。最善手を探索するとともに最低でも握手は取らないというアルゴリズムは入っているものなのでしょうかご回答をお願いいたします。 最低でも握手は取らない。うん。ちょっとおっしゃる意味が分からないんですけど、あの、最低というのはよくわからないですし、あの、握手になるかどうかっていうのは手が進んでみないと分からないんですよね。で、進まない時点で進んだ時のことを考えるっていうのが、まあ、それがさして探索なんですけど、それは、あの、良かれと思って、えー、探すのが探索アルゴリズムです。ですから、 どのチームをとそうだと思いますけど、わ 悪, 悪いってのことを一切考えてないと思います。あなるほど。あ、その今のお話の握手というのは進んでみないとわからないというのはなるほどなと思いました。はい、すごい興味深い回答でした。あ、あの結構あるんですよ。あの。何、はい、て言うんですかね？ えっ、ー、と、しばらく見てると、悪い手ではなさそうなんですけど。な, なぜかずるずると、負けてしまうような局面みたいなのが、あの将棋の棋士とかが、非常に詳しいと思うんですけど、はい。あの、その場で悪くないと思っても、ゆるゆると、負けにしかならない局面みたいなのがあります。へえ、なるほど。面白いですね。面白いです。ありがとうございます。あ、実は私もちょっと将棋は、のなんかかじってた時期がありまして、非常に。 今日のお話も興味深く聞いておりましたというところがあります。はい、質問がどんどん来ておりますので、はい、次の質問に行きたいと思います。えー、っと、じゃあ、こちらにしようかな。えー、っと、ちょっとお待ちください。はい、えー、っと、今見えるようにしました。えー、っと、ごめんなさい、私ちょっとチーム名の発音がうまくできないと思うんですけど、あの、ご容赦ください。えー、っと、 FA は以前ですすかねすいません間違ってたら本当に申し訳ないですこれ、こちらのソフトは、人の感覚と違うような独特の序盤という印象ですが、なぜ、人の感覚にないような指し手がさせるのでしょうかという質問です。ああ、どのあたりのことを言われてるのか私もわからないんですけど、あの機械学習をするときにですね、私は、 自分 の, その序盤だけは定石をある程度作ったんですけどその定石を使った上で、えー、機械学習をしていますですからエンジン自体は実質中盤から指すようなイメージで開発をしてたのでそのエンジンで序盤定石を入れずに探索をさせると変な手が出てくるっていうのがあると思いますそういうあたりの話でしょうかねう中盤からで考えて いらっしゃるんですね何のことを言われてるのかちょっと難しいんですけどあの独特の序盤と言われると ど, のどこで指してるどの辺の手のことが言われてるのか分かりにくいので多分その辺の話かなと思います。 もしあの質問された方で私がうまく伝えきれてないところがありましたら大変お手数ですがあの QA の方に文字で補足していただくとえ伝えますのではいよろしくお願いします。では次の質問に行こうかなと思います。あと5分くらいありますよね、時間は。5分はちょっと切ってますかね。じゃあこちらにします。はい、今一番下に出している質問で。 対局後すぐの感想戦ではどのようにして敗着を割り出したのでしょうか刺した瞬間は静着だと思っていた手を同じソフトで評価するとまた、静着と評価してしまいそうに感じますああはいちょっと説明不足だったかもしれませんけどあのフラッドゲートでオンライン対局するときの話ですよね、えー、っとそのときはですね、えー、ほぼノータイムで刺すという。 システムでやってますですからノータイムで指した手を、えー、例えば後で1分考えてみるとあ悪い手だったなみたいなことは、うん、あのよくありますですから、はい、対局時はこっちがほぼノータイム向こうが時間を使うというようなオンライン対局をたくさんやりましたなるほど時間を取ってみて考えてみると分かるっていうところなんですねなるほど面白いですね<笑> ちょっと変なことやりましたね、私もね。はいや、えー、っとちょっと時間が限られてきたので、あと聞けるものをなるべく聞こうと思います。はい、えー、っとどうしようかね、じゃあちょっとこいつは個人的に気になるという点でこれにします。はい。はい、えー、っと表示します。一番下に出てると思うんですけど、クラスタブの書き換えに合言語を選択された背景が少し知れたら嬉しいですとのことです。ああ、合言語ですか。えー、っと。 た分私のプログラムング技術もあるんだと思うんですけどあのノンブロッキング IO で、えー、複数のクラスターですねあの複数のノードからの情報をリアルタイムに IO あの入出力できるっていうものを組むときに合言語だが一番楽だと思ったという感じですかね、まあ、いわゆるあのネットワークサーバーみたいなものをスクラッチで作らなきゃいけないんですけど その時に一番楽に作れそうなのが語言語だったということです。なるほど。ありがとうございます。語にはそういう良さがあるんだなというのを、まあ、不勉強なので今、初めて知りました。すいません、Python のカンファレンスなのに。はい<笑>あえい、ー、え、あんかその、<笑>全然そ、そんなことはないと思っています。で、うんはい、では、えー、と時間の関係で次を最後に しようかなと思っていますご質問を寄せてくださった皆さんもありがとうございました。ま、ただし、この質問はなるべく芝さんにも共有しようと思っていますのであの、まだ聞きたいことがある方は、えー、とお寄せください。では最後は、えー、こちらにしようと思います。えー、っと、今操作しました。あれちょっとご操作して見えなくしてしまったかな。ちょっとお待ちください。ののややつつででですすねそう ちょっとなんか私の画面から見えなくなっちゃったんですけど、下から2つ目に来ましたあなんか多分ズームのバグを踏んでしまったかもしれないあ、す。すみ柴さん、まず質問を読んでいただいて、回答いただいてもいいですか、お揃い入ります、はい、アルファ5だと、えー、コンピューターが予想外の手を打ったときに、えー、暴走してしまったという事例を聞いたことはありますが、えー、過去の対局中に予想外の手を打って、コンピューターが暴走したことはありますかという質問です。 えー、っとコンピューターの暴走ですか、えー、っと熱暴走とかなんでしょうかね、えー、特にありません。ですかね、コンピューター使う人間としてはそうですね、着手で暴走するということは、漫画ではないのでありませんあなるほど、その予想外の手があったとしても、まあ、プログラムで決められた範囲の中で動くというようなことでやってますか。 動作クロックが急に上がったりとか、あはい、使っていないメモリーを使い出したりということはないです。なるほど、なるほど。はい。では、えっ、ー、と、はい、わかりました。じゃあちょっと時間が来てしまったので、えっ、ー、とまだ質問いくつかいただいてるんですけれども、一旦こちらで以上としたいと思います。えっ、ー、と、音が出せる方はあの柴さんに最後にあの大きな拍手をお送りしましょう。えー、柴さん、貴重講演またその後の質疑どうもありがとうございました。 ありがとうございます。はい、えっ、ー、とではパイコン JP2020 一日目のキーノートは以上となります。この後は11時50分から5つのトラックに分かれてのセッションです。最初は45分の時間枠でのセッションとなります。ここまで基調、えー、講演ご参加された皆さんどうもありがとうございました。えー、次はあの部屋が変わります。ズームが変わりますので、えー、興味がある部屋にご移動ください。 よろしくお願いいたします。これでればいいんですかね。あ、はい、柴田さんも出ていただいて大丈夫です、はい。あの、あとはカンファレンスを楽しんでいただければと思いますので。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。